モンスター格闘場以外ではバッジパックを使えない。初めて知りました。皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2月20日、モンスターバトルロード協力チャレンジバトル第6戦、アストルティア防衛軍です。前回まではステージが固定だったような記憶がありますが、今回は通常の防衛軍と同じ時間割になっているようです。 もしかしたら前回もその仕様だったのかもしれませんが、よく覚えていません。今回は新敵のゾウマ兵団の時間でした。ラッキーです。これなら余裕で防衛できそうです。回復は足りているので、おもむろに爆裂剣を放つホイミスライム。最高ですよね。そして、もう一人のホイミスライムに全てを任せて、砲台を打ちまくるホイミスライム。至福の時間ですよね。 砲弾を撃つのはとても楽しい行為なのでみんなももっと砲台意識を高めていくといいと思います砲台で撃たないなら落ちてる砲弾を拾うなではなく砲弾を拾ったら絶対に砲台に行って撃てというアドバイスの方がいいと思います獅子シシンの砲台ならあってもなくても一緒ですので練習気分で気軽に砲弾を拾って気軽にぶっ放すのがいいと思いますみんなで広げよう砲台ばかりのは というわけで、あと少しで無傷防衛もできそうなモンスターバトル防衛軍でした。念願のビクトリーチップ紫を手に入れたので、早速交換しました。これで今回の報酬は全てコンプリートです。最終戦はデルメゼです。頑張りましょう。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、